トスはですね若干当店から距離がありますけど距離があるといっても1時間あれば着くところですので時々お問い合わせをいただきお伺いしておりますトスの方は昔ですね私が久留米に弟子におりましたのでその頃からよく仕事に来ていた地域ですですので割と土地感もあり行きやすいところだと私は思っております トスを通って筑紫野の方まで仕事に行くことも時々ありますのでトスだからちょっとと遠いからなとか思わずに畳、隙間、障子もちろん無料でお見積もりをお伺いいたします気軽にお問い合わせくださいそれでは6題目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン